始まりました。レインチェンジ許さないシリーズです。レクサスの HS と、ベンツの B クラス。これまた相当にマイナーだなぁ。というか HS とサイ、区別がつかない。と思に突進してるから、こっちはサイだろ。サイトのサイについて弁サしてください。 あのさあもうちょっとレクサスのおじさん車として、風格ある走りをしてくれよな。サイなのか HSP なのか、アスペなのか ADHD なのか。とりあえず最高 HS という車は、プリウスなみにエコで経済的でコンパクトだが、クラウンよりは安いセダンという立ち位置なんだ。カローラにプリウスのパワートレインを移植して、高級感とともに昇華させたような車なのですが、コンパクト高級車というセグメントで売っていく難しさを示す。 一つの例とななってししままいましたね お, いお前は何なんだよこっちは真面目に車の話がしたいのにネタも道路も渋滞させるのやめてもろてそういえばレクサス c t もシレット販売終了しちまったなプリウスオーナーとしてはあのパワートレインのまま見かけだけ高級になってくれるの 普通にありだと思うんですがね。おいバー開かなかったぞ。ETC カードの上下の2択、外しやがったな、ホめ。私50代はカーシェア乗ってるけど、ETC カードのチップはどっち向きなのか、未だに2択をよく外してますわ。これバーが開かなかったとしても、追突されるよりは突き破って突破した方が、何をどう考えても安全で得なんだよな。バーが開かなかろうが、何が何でも ETC ゲートは突破する。 皆さん覚えておいてねこれから数件は ETC の事例が続くがさあどこで追突が起きるか東海でも関東でもなぜか ETC レーンのところでみんな車間詰めまくってますからねちょうどゴールデンウィークに入ってるあたりでこの動画は公開されてるだろうけどお出かけに行けると思うなよいやそこは映像で追突される流れだろ素材集めが難航しているんですよ 今回も3分過ぎたくらいで、海外版に移行し名古屋式信号無視。さ当たり前なことを言うけど、赤信号になった後に交差点に飛び込むの、判定的には信号無視ですからね。社会人への教材があるなら、最初の数ページのところに書いておいてほしいな。聞いた話ですが、交差点前のオレン天る点が意味が独寸させずぎ。またそのパターンかよ。んでね。 交差点前のオレンジ線黄色に変わった時にこの中にいれば取り締まり中でもセーフになりやすいとか見た感じ警察車両が明らかにいないなら突破したり後ろがトラックなら堂々と突破したりそうやって周囲の状況に合わせるのも一つの能力なんじゃないかと思いますわ大抵の黄色信号は法定速度レベルの設計になっている点も注意だな飛ばしすぎじゃね これプラス30は出てただろ、10-0 は無理だな。皆さんもうちょっと、法定速度の標式見ましょうよ。守らなくていいからさ、割り込まれてもやり返すなとか言ってる、免許更新ビデオのアホ制作人ども、これが交通安全教育だ。セーフっぽい効果音使ってるけど、現場で猛烈謝罪して。 現金2万円くらい渡せば解決できるのでやっぱり分類的にはセーフ報告義務当事者たちが平和解決してれば相手の免許の写真だけ撮らせてもらって後から適当にやればいいので平気平気これがそもそも事故を起こさない人が教える軽微な交通事故が起きた後の対処法か追突されてこけてもいいようにいいヘルメットにプロテクターとバイクにもスライダーをつけておくんだいくらフリードがコンパクトで乗りやすいからって そこ抜けていくのかよさすが自転車の追い越しがファミリーカー部門で一番電光石火な車これがあるから渋滞中の再発進はわざと遅らせて発進直後の脇見系操作も全部品進出はできるんだぜこれはおかしいだろッスンって生きてて楽しいのと思ったあなたに見てほしい動画錬勤の疲れからか不幸にも重要級のトラックに追突してしまう これは草。遠赤に乗り上げても横転しない、日本の軽自動車ってすごいですよね。周りも水に狂気的に飛ばすやつが、周りも水に急ターンするやつに、突っ込んでジッるルシリーズ。暗い闇夜に氷で滑ってバーン、だからブラックアイスバーンっていうんですよね。これあからさまに冗談っぽいから、誰も信じないんだ。宗教団体が必ず冒頭に入れる、世間は毒されてるみたいなのやめろ。 トップバリュのアルミホイルにはマイクロ IC が入ってるから電磁波遮断には逆効果みたいなそういう人ってアマゾンで中華製品買うとき、擬摘マークがあるのか見るんだろうか擬摘マークがない製品の使用は違法無線を使うのと同じだったんですね Amazon の中国製の EV 充電ケーブル、儀的ないらしいけど、EV 系 YouTube チャンネルは、こぞって紹介してるんだぜ。犯罪ってわけじゃないだろうけど、法律って何な ん, なんでしょうね。この動画も、多数のクリップ同士の際について言及する内容になっているが、実はこれ、規約で容認されてるんだぜ。こんなところで際の伏線を回収しないでもろて、傾斜地に停車するときは、 サイドブレーキは2度がけしなさい提起。事故車引き上げをするときは、足回りのアームにロープをくくりつけて、 そのまま自走不能にして稼ぎなさい。男の子のチンポ掴んで持ち上げるイラストを思い出した。検索しても出てこなかった。プロンプトエンジニアリングっていう、AI に入力する文字列に関する学問が出てきてる時期に、画像1個も出せない雑魚とりあえず AI は使っちゃダメって言って禁止する。カエルの子はカエル式教育がはかどりますね。なぜそこで落ちる視界が広いからって、たくさんの資格情報を得ているわけではないんですね。それはまるで、スマホを持っているのに、偏った情報に、 しか触れないようにどこまでも賢くなっていけるツールでどんどんバカになっていくという逆走これは肌身離さず持っているスマホというデバイスで人生にブレーキをかけ続ける現代人を皮肉った風刺映像グリスは足りていないが不健康な油は大量摂取するぜうっかり踏んづけたカロリーメイトみたいにきれいに粉砕されましたなうっかり締め忘れたテールゲートみたいに入れたものが何も定着せず抜け落ちていく な, なんだこれはタンマンゲンな 見た感じ締め忘れというか固定忘れからの急加速多重ヒットでテールゲートごとぶっ壊れて落ちたパターンっぽいトラックのテールゲートは最大積載量分の荷物が加速 G で勢いをつけて突っ込んできても耐えられるような設計にしておくことが求められるわけなんだな やけに全力疾そうで草日本でも、かつて軽バンというのは大変横転しやすい乗り物であったから、フロントのスタビをむっちゃ強くして、ステアリングのレシオをむっちゃだるくして、強い遠心力のかかるコーナリングが、できないように作ってた時代があるんだぜ。とりあえず、超大型トラックの、斜め後ろと低空の四角から、衝突コースに突っ込んでいく神経は見習いたい。トラックのこと。 恐竜時代の映像の背景で歩いてる、バカでかい装飾獣みたいに思ってる人いるよな。相手が人だと思ってないから、扱いだって悪くなるんですね。おい見ろ、動物園の像を取材したドキュメンタリーで必ず出てくる、死にかけた像の引き起こしだぞ。像って寿命が近づくと倒れるんですが、もし倒れると自情で肺が圧迫されて、 放っとくと死ぬらしいんですねでも死なれたら収益的に損失が出るからクレーン使って必死で引き起こすんだぜ生きてる間は見向きもしないくせに死んだり閉店セールになったりした途端に悲しんだり行くようになったりするだから常時閉店セールをやってる靴屋さんが名古屋市内に出てきたりするバーキテックっていう会社今調べたら倒産してましたわ雑な安全管理してるんだし当然だな今調べもせずに適当に倒産って言ったんですが 雑な情報管理ですねネットニュースの見出しだけで勝手に切れてお気持ち表明の引用リツイートしようぜ見出しを見た人の72割が本文を読まずに引用リツイートしているっていうタイトルでその本文内部でタイトルの72割はわざとだって書いてあるやつそれタイトル間違ってるぞって引用リツイートするやつがたくさん出てあぶり出されるやつや国際新修学院大学定期。それにしても今回寄り道をしすぎてしまいました 次回は9分全部、日本の動画にしましょうかね。話題脱線レベルの、才を確かめないとな。そうきたか。というわけで、上方向への警戒を怠ってしまった光景を前に、ちゃんと周囲を見ようねと言って、今回はお別れです。